もともと原田の場っていうのは番組のファンであるとかねもともと原田さんのファンだったりあの収録現場にギャラリーとして来ても大丈夫という制度で実はあったわけですよああコロナ禍じゃなければい、ね、そうです、うん、で も, もうちょっと落ち着いてきたのでえっと今回ちょっと最初にね来て頂こうかと初めてギャラリーを今日はちょっとお招きして収録も見てもらって、うん、ギャラリーって俺知ってるけどね そういうわけで後ろに長らくいていただきましたが、聞きわんはお久しぶりで、はい、お久しおんさんね会うのは多分初めてですよね。初めてです。はい、こ こ, こ, こは長崎でしょ。長崎です。ここすごい。東京はたまたま来たの本当に。<笑>そうですね。たまたま用事があって。用事が あ, あ仕事とかではなく。まあそうですね。いろいろいろいろ。用事があって。<笑>じゃそれわ ざ, わざわざ持ってきてくれたわけですね。あそうですね。持ってきました。すごいな。それは。 ちなみにキキガラは昔からよく知ってて、はい、こう衣装は自分で作るって聞いてたんですよ、はい、そうなんだってとあのシオンさんはどうなんですか作ってます作ってんの、はい、そでも角は角も作ってます何で作ってますトイレットペーパーですへぇートイレットペーパーですって<笑>トレートペーパーすげ ー, ー, ーかっこいいな、ね、何で固めて、えー、と水と水で固まらない時は水ときボンドとかで シュシュってして固めています。へえ。はい、じゃコスプレはある意味、はい、こうそういうテクニックもないとできないわけですね。うん、だんだん覚えてきますね。だんだん覚えてくる。<笑>はい。もう裁縫のようなええとその服も<笑>服もですねああ自分でてタトゥーシールとかも自分で作って。 タトゥシーシールをそう、うん、切, 切り取って貼るみたいな。あそうです。あの自分でこうデータを作って。しかもね、も毎回そう使い捨てなわけじゃないですか。使い捨てですそ。それ取れるの？取れますよ。便利って。便利って。便利って。<笑>そうま大変ですね。そうコスプレーするのもちなみにこうお二方に聞きたいのはキャラクターはそれなんでそれを選ぶんですか。そのゲームで自分で使ってるからなのか、パッと見てインスピレーションなのか、これコスプレーしたいなと思う瞬間というのはどういう 鉄拳 5DR でリリちゃんを見て一目惚れです。これいいな。あ可愛い い, い<笑>あれ聞きなん鉄拳 5DR から鉄拳あれ。そうですね鉄拳はそうです。それは逆に言うとキャラから入ったの。ですキャ ラ, キャラあそうなんだキャラ重要だねそうやって聞くとうう。だってもうあの時リリちゃんすごくなかったですか人気というか人気みいな。いやそうかったそうかった。ねもうね<笑>リリの人気を出すためにあえてドラグノフを。うん <笑>地味にしたら人気投票でドラゴンの方が上回るとよくわかんない<笑><笑>、まあ、あ, れあれみたいな。古来よりの鉄拳ファンはあ、うん、あ, あいそ う, そ う, そ う, そうそう。そうそうそう<笑>であえて避けてたんですよリリーみたいなキャラ、うんうん、やろうとしたんだけどずっと没にしてて、ねうんうん、いやそろそろやるかと、うん、やったら大人気はい釣られましたあ<笑>それで釣られたんだねあれやっぱ怖かったなじゃこれ<笑>、うん、じゃし潮田さ ん, <笑>さんその私もキャラデザーがもう一目惚れで え好きってなって<笑>、そうなんだ。<笑>えやろうって思って や, やりました。そうなんだ。<笑>はい、あのね、これ後付けじゃなくて、エリザはま真面目に鉄拳プロジェクトなりに実は女性層を狙ったんですよ。あそうなの、ね。男性向けのキャラじゃなくて、<笑>女性が好きになるキャラを思<笑>うとしてでえっとだからあれまさにあれもだからサバラさんはあそうですスケッチ書、はいて、はい。 あの、実は、アリサと、うん、あの、そう、エリザは、結構女性デザイナーが、うん、女性が好きになるように、で 女, まあ、女性限らずですよ。もういろんな人好きになってもらいたいけど、やっぱ女性デザイナーに任せて、ちょっとそのセンスでやってくれ、みたいな感じでやったんですよ。だから、そういう意味で言うと、狙い通りのショーは来てくれてやったた。<笑>落ちました。完全に。そういや、だから、 ッンにしたら珍した珍く、ガーッてコスプレ増えたからね、リザーにいい、ねうん、コスプレをやっててこれすごいシンプルな人コスプレをやっててよかったと思う瞬間とすごくこいは嫌だなあるじゃないですかいい面悪い面って何でも言いにくいかもしれないけどい逆に言うとここは よかったはないですか。なんか望んではないんですけど、うんうん、なんかファンレターとかもらった時はやっぱり嬉しいなって思います。うん、あ, あ、そうだな、しかも個人宛てだもんね、うん、俺らは言うても作品宛てなので、うんはい。うん、なかなかね、個人でもらうっていうのは、ね、たまにあの、ちょっと変わった人だよな、原田さんのファンですっていう。<笑>あの、ただそういう人って、ちょっとひどいなって思うのは、それ真面目に書くないと思うのが、原田さんの大ファンです。ええ。鉄拳はやったことないですみたいなね。ああ、そうなんですか。原田さんのや、作った作品は。 ちょっとサマーレスにしろって検証なんでもやったことはないんですけどやってくれいつもネットで見てます<笑>いやちょっとまだいいよ<笑>個でいいよ俺のことは嫌いでも<笑>ゲームは買ってみて確 か, 確 か, 確か<笑><笑>それはある正直言うとそういうのあるけど<笑>、はい、あやっぱハーネーターハーネータか嬉し い, 嬉しいそうだよ ね, そそうだよねめちゃ嬉しいですしかもなんか女の子からとか やっぱり同性からもらって、手紙とかも逆にやっぱ嬉しい。え嬉しいあそうだよね、なんかそれは分 か, かる気がする。なんかその、これは良かったとか嬉しいとか、そういうの。へえー、もう初対面の人から、写真一緒にですかとか、うん、あとなんか大会とかに行くと、その。よく、なんかネットで見てるような芸能人さんだったりとか、うんうんうんうん、その。 ププロプレイヤーさんだったりとかと一緒に写真撮っていいですかって向こうから行ってらる、うん、あ, からるからあいいんですかってなった時はすごいよかったなと思いますああそうかそうかそうかそうそうだよね、はい、確かにこれちょっとしんどいなとかこれ嫌だなみたいなことってなんかあるの<笑>んかちょっと対局になっちゃうんですけど、うんうん、私写真撮られたくないんですよあ俺それ聞いたことあるゴスプレイヤーだからって撮ってもいいわけじゃないんでしょ、うんうん マナーとして聞くべきなんだよね。一応聞いて。でも他の、でも大抵の人はもちろんオッケーですみたいな感じなんですけど。うん、けどやっぱ、あ、取られたくない全部いるわけじゃないですね。<笑>そう、私はどっちかというと、なんか、うん、ウェイって感じなので。ウェイは全然わから 写, 写真とかちょっとみたいな。ウェイだけど、さすがにダメなの。ウェイの人ってなんか写真写ってる感じが。メタだったらいいんですけど、なんか。嫌なんですよね。嫌。被写体になりたいわけではないってことです、ね。ない、ないです、ないです、私嫌です。 <笑>だから、多分それは分解して説明されないと分かんない人も結構多いかもしれないですね、なぜかというと、見られる対象であるのに被写体、写真はダメってどういうことって思う人もいるだろうし、うね、写真が嫌っていうのは、なんとなく分かりまですね、もう俺は昔は写真取材の時も撮らないでくれって言ってた人なんで、いや信じられないと思うけど、うん、なんかブスとか言われるじゃないですか、普通に。あそれはね、私も本当に写真写真り悪いタイプなんで、ねうんあーえー いやだなあ、まあ、変に映るの嫌だなみたいな<笑>そうそうそうそうすごく美少女に撮ってくれるんだったらいいんですけどああやっぱりまあ体験のなんで嫌ですいやでもあのあ嫉妬も込みでねうそういう人いますからね、うん、そうなかなか写真自分が持ったより残らないじゃない、うん、いやそれは分かる分かるそこは、まあ、そだからそうやたら埋めったら撮られるのはやっぱり嫌いやわいやいや<笑>かりますよ私も素<笑>の時は撮られたくないです うん、コスキャラになりきってるときは逆にいいけ ど, 逆にいいけどいやそれは素で撮るのはダメでしょしかもそれは素 は,、うん、は嫌です素は嫌だけど、うん、いや素も嫌だし私本当にコスプレしてても嫌だなので<笑>、うん、決まったカメラマンさんに撮ってもらったのを自分で家に持って帰ってなんか可愛く加工するみたいなのが好きああ、うん、それはね、うん、いいよね、うん、安心安全、うんうん、盗撮とかは怖いです ね、本当とか東京ゲームショウとかだとあの<笑>こうやって地方だよ高校生みたいなやつをやって取ってくんだよ。で取ってくるからさお一緒に取ろうよって言うとすごい勢いで走って逃げてくんだよみんな、はいーのああの。海外の人だけだから勝手にガーンって肩組んでこうやって。 なぜか、うん、距離感が違うんだよね日本人となうううみんながバって肩がんでよね。ちょいさ逆にちょっと嫌だなっていうのはそのその時取られるとか以外になんかコスプレやってて苦労することとかそういうの。苦労することなんだろういろいろあるけどな。いろいろあるよね。例えば例えばなん<笑>かあります？苦労はいっぱいあるよね。苦労 は, はやっぱ衣装を作るから。うん カラーデザイン見て、これはどういうことかなっていう衣装もあります。<笑>なんか靴と衣装が一体化してる時とか、これどこで区切ればいいんだろうとか。なる なんかキャラデザインだけ出てて後ろ側が見えないとかいう時はめちゃめちゃこうキャラ動かしてこれどうどういうデザインだろうってめちゃめちゃここあまあれ何回かツイッターとかでここがわからないので教えてくださいとて言われて詳細資料出したことが何回かあるわ。うん、そうねあるね。経験はすごく優しいなって思うんですよ。鉄剣優しい優しいです、うん。だってそれはねどこで食ってるかですよ。<笑>鉄拳は結局そこを とかってとなんてとそのとか、ゲーム本体が売れればいいわけじゃん。でも例えば絵そのものが商品だったりとか、グッズが収入源だ と, だと、例えばアニメとか漫画ってさ、あ漫画は漫画だけど、アニメとかはテレビで無料で見れるわけじゃん。だけどグッズが売れるとか、そういうことで関連商品が売れるとかで何がやってるところはやっぱり厳しめになっていくよね。うん。だそれはゲームのほなんか持ってたら書士 そそうそう著作権厳しいそうそうそれそれ俺それすげえなと思って<笑><笑>ほら著作権ねの許諾の厳しさみたいなところで言うとやっぱほらはいはい、はい、ゲーム業界は優しい、うん、優しいってこと思いますでしょこれやそれは理由があるわけですよそれなりにだからそのメインの収入源がそのそれそのもののキャラそのものなのかそれともインタラクティブなのかそのゲーム性なのか、うん、リスクなのかダウンロードコンテンツなのかで か、ま、か関連ググッッズズななののライセンスグッズなのかっていうので変わるんだよねやっぱこっちの何て言うのね漫画とかさ音楽とかもうね映像とかもう映像そのものだったり肖像そのものだったりがやっぱ商売ってなってくるとそれそのものを使われることとかそのコスプレの下手したらコスプレのパーカー一つ。 一つでも売って商売にしたいけどそれを自作でやられたらたまらんみたいなさ<笑>まあ極端な話業界によってね厳しさはやっぱ違うよね、うん、違うと思いますだけどそのそういう構図で成り立ってんだねコスプレ村っていうのは勘、ね、違いしてる方が多いので作ったんですけど、うん、そのコスプレ村みたいな感じでだいたいこんな感じで分かれてみたいな、うんね、コスプレ村で私と潮さんみたいな人はだいたい趣味村の 趣 味, 趣味層、趣味そう。一番広いのかな、これが逆にここがもちろん、趣味の方が。まあ、でも、そうだよね、コツブリもともとそうだよね。そうです、そうです、もうファン活動で二次創作っていう形ですよね。うん、案件元に迷惑をかけないで、やっている、なんか応援みたいな感じで。好きだよみたいな。 アイドル村はも全くだから別なんですね、まあ、業界としてはも う,、うん、もうプロとかねそうですね、うん、プロとかまあちょっとお金を得てう、うん、あそうなるとなんか許諾が厳しくなるよね な, みたい な, なるほどそうだねだってそこを逆に言うそこのむ し, ろむしろ許諾側からの依頼でやってる場合もあるもんね、まあ、もちろんもちろんそのプロそういプロの方たちはもちろん許諾を得てる。 パフォーマーはまた別なんだちょっと、まあ、パフォーマーマも別ですよねやっぱり音楽使ってっていう音楽がメインだからかなそうパフォーマンスが主体だからかうんあまあコスプレしてパフォーマンスするんですけどまあグレーゾーンみたいなゾーン、まあ、どこもグレーなんですけどまあ新しい勢力みたいな感じですか、ね、あ, かるあんまりあの YouTube とかが流行ってニコニコとか。 出てきたそ う, うで、うんで。パリピ勢がいわゆるハロウィーンとかだけ。登場する人たちみたいな。ねまある意味一般人に近い。まあ原宿系は昔ながらのキャラクターというよりはなんか。そうですね。ファッション。ロリータ。かわいいです。うん、ジャンルですな、ね。かわいいっていうようなことですよ、ね。なるほど、まあなんかねうか。そうなんだ。どういうふうにやってね。 アタコスの人が来ますよねあ、確かに<笑>俺のコスプレとか笑、うん、原田さんのコスプレん、ね、原田のコスプレ勢があの世界中にいるんですよそうです、世界中にいるんですよいるんい実はね、あのー、中米、南米、<笑>中東系にやたら遠いんですよ俺の真似をするやつが<笑>そうそう面白いですねで、大抵引っ張り出されてるやつは鉄拳ファンじゃなくて鉄拳ファンの友達が俺に似てて 原さんになれって無理やりさせられて写真撮られてるっていうやたり<笑>ネタコスネタコス で, す、ま、さにで俺もね逆にね、はい、コスプレしたいと思ったことがあってなん で, でかっていうと自分はさ何か中のキャラになりたいと思っても俺っぽいキャラなんて も, もちろんその特色がそんないっぱいあるわけじゃないんであるのかな分かんないけどいないわけですよ。<笑> 牛島君のキャラクターの中のどれかはやれるかなと思ったことある。<笑>うん、でもやっぱりコスプレはねジ超ジェンダーフリーのものなのでそうそうそう何でも好きなのやればい い, い, すいやそうなんだかかららももう絶対誰も分からない。 シ シ, ックシシックっていうねシシックっていうあのヤミキンメンバーがいたんですよシシックのメンバーのあのジャージがどうしても欲しくて「モンモンモンモンスター」って書いてあるんだけど「モンモンモンスター」って書いてあって「m m m m m って書いてあるやつ、えー、そういうジャージをね売ってねえかな売ってねえのかよとで、うん「じゃあできねえじゃん」あ「あでもこの感情かと」とないなら作るしかないと思っちゃったのね「うん、あこれだ」 その時にコスプレをやっぱ衣装自分たちで作ってる人の気持ちをちょっと分かった。あこれを自分で作ろうかなと思ったものって。鉄拳はんなんかあれがいないからじゃないですか。ん？<笑>ヤオイ系ってこと？想像するヤオイ系。特権もヤオイ系多少あるみたいだけどね。でも確かに作ってる側がちょっとそうい う, うそういう色気を出してないよね。そうですよね。なんか筋肉筋肉しててなんか健康的。<笑> あ、不女子が取り健康的になっちゃうんだと。なんか取りしつくしまわないよね。うん、そうです、ね。不女子がね。でも確かにそうなんだな。きれいめの男子とか、ノクティスが来た時に あ, あっ、ってなった時もありましたけど。ノクティス、<笑>ノクティス、<笑>ノクティスの時の騒ぎはすごかったよ。<笑>全然見たことがない人たちが俺のツイッターに駆け寄ってきて。それは海外もです、ね。いやもう海外も日本ももうみんな あ, あの。 ノクティスファンはすごかった、うん、ファイナルファンタジーってこういう世界なんだってなんか垣間みたなん、はいなか、はい、とは全然違うツイッターなのに黄色い声援が見えるそ、えー、そうそう<笑>何かを発表するために黄色い声援がツイッターなのにすごいぞみたいな<笑>、まあ、全然違うよねう、うん、全然違いますね ど, どうしてもさ俺らこう<笑>何ていう の, <笑>、うんあの なんかこうこうやった時にこうやるになんかと細いとモーションがなんかここでかくしてくれここでかくしてくれここでいいねいいねみたいなことや作り方やってるからちょっとそこがねいでもでも古来よりのファンはそれを望んでるじゃないですかやっぱり。それはあるかもな 鉄<笑>拳<笑>もあの風間神話やってるすごい人いりますよね。 あれ究極のコスプレだよね。よ人体改造でしょそうそうそうそうもうだから実写版やってくれって言いたくなるような。な、ね 聞い て, てください。うん、シオンさんスタジオ経営してるんです。<笑>うん、えマジで？ではい、うん。コスプレのスタジオを経営してまして。えすごいすご い, すごい。え ど, どうやっぱりみんな結構来る？うん、いやでもコロナになってから全然来なくなっちゃって。あなかなかっまあ少人数で二三人とかで来る、うん、人があったんですけど、うん。でもじゃコロナ以前意外とちゃんとさんと。そうですね。なんか長崎でやってるんですけど、うん、その福岡から二二三十人こうあって来て。ああじゃあ逆に言うとあんま その、でも、確か、でも、スタジオって、東京だとね、結構いっぱいあるんだけど。はい、あでも、長崎だと、そんなになななな。いいとこ目つけましたね。みんな探してるんですよ。<笑><笑>あいいね、いいね、はい、そういうのね。で、私がやってるのが、うん、あの古民家スタジオで、うん、和なんですよね。うん、あ。 なるほどだからなんか刀剣乱舞だったりとか和装の結構ラが確かにあれ日本だからありそうだけどないんですよねそういう場所はねこう文化財とかになっちゃって撮影ができないと か, か, か, か, か難しいところがあるので今時畳の部屋探すのも大変だからね、うん、実は実家が畳とかじゃないかりねなので、うん、結構探されて県外から来られたりとかするのがすごい素敵なスタジオなんですね あ、そうなんだなんはい、ぜひ切ってくださいいいね、いいねなんか、おどろおどろしいセットとかあればいいんだけど、なんかなぁ幽霊<笑><笑>幽霊が出そうなペア様とか、そういうコミュニカを開催したんですかいや、そのままです、もう築十六年ぐらいえ、うでしょへそんなのあったの、えー、ありましたが、あのもうなんか、ネットであの貸し屋みたいになってて、うん、探して であ、ここいいじゃんと思って借りてスタジオ貸し て, 化し て, 化していやういううそれ趣味と実益を兼ねるとまさにそのことです、ね、使えますよってしたら結構来るみたいな自分でもそこで撮影しちゃうみたいなあそうで す, そ う, で す, そ, うです、ね、そうなんですよあいいねそ れ,、はい、だからあそれはでも和のキャラをもとしてくれれば私自分のスタジオでできるのいいなと思って<笑>ああ今だと国光ぐらいしかいらないそうそうですそうもですね か, ずみとかねりたいなか<笑> カズミのコスプレはやたらと海外の人が下がるんだよね。ああ素敵。あいかあい和服着てみたくなるのかなやっぱりな、うんうんあ。でも和服って意外と簡単なんですよね。ね構。えそうなの？ーーそう直線なんでバーバーみたいな。でも長いんだけど<笑>直線が長いだけで結構。え え, えここ意外とフリフリとかの方が。フリフリの方が結構難しい。ういうじええエリザは大変な部類なの<笑>これは。こういやでも。 そんなに難しくはなかったり、まあ。角は難しいけど。頭脳 は, はまあ皮膚はしましたけど。<笑>髪の毛はつけ自形だけじゃない。じゃあズラズラです全部。あ、フルウィッグです。なんかかすんだ。あ、まあ、その<笑>そうだよね。え、これ聞きあ、うん。あ、ズラです。あ、そうズラなんだ。うまいこと入るもんなんで<笑>ズラ<笑>ウィッグウィッグ。ウィッグだよね。はい。ああ、性格が出ますね。すごいや、面白い。かすんで一息。リリちゃん。 待ってみませんかえっとねあ俺やったんだよ香港で一回リリーリリー<笑>香港でね小野さんとの何枚かネットに残ってると思うん、ね、で小野さんとの罰ゲームで負けてソニーのう SIE のねソ ニ, ーソニーコンビ対その頃はこのソニーコンターエンターテインメントのステージ上で俺リリー や, やらされたので、えー、現地の現地のコスプレイヤーのリリーの衣装を借りて。 女性のね、もちろントじん借りてやったんだけどだあの最後背中閉める時ギューッブチッていっ て, 言って全然入んなくて「<笑><笑>ここまでです!」って言てこうベロンビロンの状態で出て行ったんだけど面白いあと全然関係ない質問しコスプレと全く関係ないんだけど、はい、じゃあ紫耀さんから、はい。幽霊見える?」 <笑>見えないです。ほら、やっぱ見えないんだよね。見えないですか。はい、じゃあ。あ、見えないですか。見えない。見える人が現れないね、なかなか。なそうかしいな。古民家にも現れない、うん。ない、見たことないですね。でも、築九十六年行けてるってことは座敷わらしはいる可能性あるねあ、うん。あ、そうかもしれないですね。うん、いい話じゃないですか。座敷わらしは。はい。あ、そうなんだよ。でも、あれ、行ったら、実際怖いと思うよ。ううん、怖いですけど。<笑>うん そうかいいじゃないですか、きわらしはうスキス、はい、いるべき人だからね、うんうん、でも幽霊は見たことないんですけどアルト現象みたいなのはありますまあそう人によって結構あると思うんだけど、うん、えっ、ー、と, どういう、えー、とまあ一つは自分の家で寝てる時に、うん、誰かが泣いてるんですえー、怖いだけどまあでも後ろ姿が見えたんですけど、うん、でもよくわからない それが1つと、うん、あともう1つはなんかコスプレ関連でちょっと名古屋に泊まった時に、うん、なんかトントンって部屋を叩かれてホ テ, ルでホテルで出ると誰もいないんですよ、うん、でまあ別にそれって気にしないじゃないです か,、まあ、なんかピンポンダッシュかなみたいな感じで。うんうん 俺がよくやつが エ, ボエボのラスベガスのホテルでやたらとノックされだけど開けたら必ず誰もいないか<笑>誰かがダッシュで逃げてるから、うん、そうだからそれかなと思ったら、うん、全員そのホテル泊まってたら全員やられてるんですよ、ね、怖い、えー、あうちの友達たちがやられたんですけどもうちょっと待ってやめてよそれはだ か, <笑>それだからリアルに嫌がらせの可能性はあるね<笑>それで、うん、そのホテル次の年も泊まったんですよまた複数人で。うんうんうん 部屋分かれて、うん、その時もあったんですよ。なるほど。だからここやべえんじゃないかなと思って。それはホテルの支配人ですね。うん、いやいやいや、<笑>違うか。違 う, 違うノックする支配人みたいな<笑>そうね、そノックがすごいんですよね。別の部屋でもあったんです。え、それはやっぱりそのドアが明らかにコンコンってなってるの。ドアが明らかにコンコンなんですね。え、すごいね。なんなの？絶対来るんでコンコンって。でもさ、それそのポイントはやっぱり自分だけじゃなくて他人もそれを。他人もそうなんですよ。だから。怖っ。 みんなそうっていう。でも、なんでそれ、次の年の泊まったの。あ、指定されてたんですよね。あ、コスプレイベントで。コスプレそない、ね。その指定した人が怪しいな。<笑>違うか。だって、私がこのホテル泊まるから、別で。うん、その、私以外に言われてない人も、このホテル泊まるって言って、みんなで泊まったホテルだったんで。だから、他の子が、ト担当されるのはおかしい。おかしいよな。 特定にしてるわけじゃないもんね。うん、でそこのホテルぜひ。そこのホテルをぜひ<笑>あ行きたい行きたいそれじゃあとで教えてちょっと。あとまあ、<笑>行く。俺が行かないぜで対。絶対検証してくださいそこ、うん、本当にうん出る出る。<笑>ー出るいいこれは桜井さんに年寄りな<笑>。あの方はそのいわゆるホラーゲーム不感症で。<笑> そういう、その、肝試しとかも、小学校の、小学校の肝試しも、誰も仲間を引き連れずに、一人で、真夜中の学校に泊まるってイベントで、肝試し一人で行って、普通に、一番最初に普通に帰ってきてゴールしちゃうような人なんですよ。ホラーゲ ー, ゲ, ゲームとかホラー映画でも、続々って、うわ、怖い怖いってならない人なのね。だから そういう桜井さんがとそういうとこに泊まるとおそらくコーンコンってノックしたら入、はい、ってってガチャって出て、うん、誰もいませんねって出てまたノックされたら入って出て誰もいませんね不思議ですねそれでも怪しいですか<笑><笑>や普通に普通にフロントにノックする人がいますって言っちゃうんだろうなエス、うん、対処しちゃいますうん、そういう体験ありますか怖いの怖い体験でも友達が見える子でうんうん <笑>逆に怖いよね。<笑>人が見えてるね。あの修学旅行に行ってあの、うん、京都かどっかのホテルに泊まった時に、うん、A ベターみんなで乗ってあ、うん、の買いに行って出た時にねおじさん乗ってたよねっていう怖い。<笑><笑>怖い<な><笑>それはあ り, ま す, あります。それは怖いな<笑>。ちなみにだからこ の, このコスプレのこれで言うとゲーム業界は今どういうフェーズにあるかというとあれですよ。 えっと、グレーみたいなグレーゾーンみたいな言われ方でグレーのままで生きたかったんですよ我々は<笑>あの何を許諾するしませんっていうね1ゼ0じゃなくて1ゼ0じゃなくてその曖昧で済ませたい側だったんだが最近動向が変わってきてですねコスプレする人二次創作する人の側から白黒つけてくれって言われることが増えたんですよで白黒つけれって言われると僕らはダメですとしか言いようがないからやめてって言ったんだけどそれももうダメになってきて。 グレーでいきたいっていうメッセージを出し続けたんだけどもう白黒つけて税の方がちょっと多くなり始めたんですね、うん、多くなったのかそれが声が大きいのかっていうところだと微妙なんですがでそうなっていくると何どういうフェーズになってるかというと今配信にしろ何でもそうだけどどこまでを許諾するかっていうガイドラインを、うんまあ、各社作り始めましたね。はいはいあのうん、そううですね二二次二次創作の二次創作作ののガイイドラインってていうものを出してる そうそうそう こ, こはありますね。どこで出てきたので万画、まあ、も一部ちょっと出てます、ね、あれはもともとグレーで行きたいって言ったんだけど耐えれなくなった我々が迫られてじゃあちょっとやっぱり じ,、ねうん、じゃあやっぱりある程度ガイドラインを作りましょうってやって一部のタイトルから始めスタートして、ね、ただその本音で言うと。 あの、別に禁じたい人は、こっちの業界にはあんまりいないっすよ。あの、うんね、これ業界によりますよ。だから、一概には言えないし、あとタイトルにもよるけど、ゲームの。前から言ってるけど、鉄拳とかだからほら、そこで稼いでるわけじゃないんで、いやー、そこ、スプレーとかはもう自由にやってよっていうか、むしろ、むしろや、もっとやってよ、みたいなぐらいね。うん、そうですね。なんか、ツイッターとかが出てきて、その、コミュニケーション取れるようになって、 ですよね、弊害ううう、まあ、はいや外ではないんですよあのでです逆に言うとそれぐらいやる側も気持ちよくやりたいっていうのあるんでしょうでもその、うん、やりたい側とやりたい側が争って、うん、じゃあここに白黒てるいや分かる分かる分かるあ れ, あ, れめんどあれは一番面倒くさいというかつらいこっちから見ててだって同じファンなのそうじゃないですか、ね、<笑>そう争ってほしくないそれはだからオフィシャルに聞きましょうよって言ったらオフィシャルに聞くなんてとんでもないっていうぜと オィシャルに聞くべきだぜって分かれてきちゃうでしょで本当はもう別にゲーム、特にゲームとかね、うん、こっちの人たちは、いや、い い, いんだよって<笑>言いたいんだけ ど, いいけどい、いいんだよって言ったら、今度ゼロ一で何でもいいと思う人もいるし、うん、そ う, そ う, なんですそうゼロ一じゃないんですよ。そ, うなんですよそこがね。<笑>ね<笑>でそうするとそれは暗黙の了解って言葉使っちゃうと、暗黙の了解って何ですかって言われるわけ。うん、でグレーって何ですかって言われる。うん 白ですか黒ですかっていうね、あの、イエスかノーかで答えてくださいは増えちゃったやっぱり、うんうん。これが全部にいいのかって言ったらそうでもないし、うん、でも逆に配信系には良かったりするんですよね、うん。配信はもうある程度言ってあげないと、は、う、い、ん。いいよ。いいけどネタバレ禁止っていうゲームもあれば、うん、いいけど収益取るなとか、うん、収益取ってもいいよそんかわりこうしてくださいとか、なかいろんなパターンがあるんね。うんうん そういうのははっきりしてて、コスプレぐらいはもう。でもコスプレは自作じゃないとダメみたいなのが、ねうんまあ、ありますよね。ありますね。買っちゃダメっていう。そのオフィシャル許諾を受けてない会社から会社が作ってるものを買っちゃうっていうのを出されたりするのでるる、そうするとそのなんだろう作れない子たちが、あじゃあこの作品できないじゃんみたいになっちゃったりしま、ね、そうかそうかそうだよね。うん いや、今結構海外のサイトでも鉄拳もすっごい売ってんだよ、うんうん。売ってますよね。セットでね、売ってたりとかして。うんうんうんうんうん、あま、ね。まあ、難しいところではあるよね。よねいや、かといってじゃあオフィシャルがさ、うんうん、コスプレの商品を作って売ってあげればいいのかって言ったさ、そ、うんうん、ーらがさ、そうでもなかったりするわけだゃんそうでもなかったりする。だって作る楽しみがあったりするわけだからね。うんで、うんまあね、結局、趣味、趣味層のファン活動みたいなものに な,、うん、なんか。 なんてうそういうワンポイントのものは作って売った方がいいんじゃないと思う時あるあこれ売ってほしいとかそういうのうそういうのとか何、ね、かなんだその例えば例えばじゃあさそのタトゥーの、はい、データとかをアッ プ, アップしてね自由に使っていいとかねそうオフィシャルとしていいそれやろっかそういう武器とかちっちゃい武器とかだったら売ってたらあもうグッズにあそ う, あそ う, うからそのまま使えるしとか思っちゃいます これエリーさんのここデータを公表してくれじゃあそういうのちょっとやった方がいいかな。 私もゲームからこうスクショしてこうう一時間<笑> ち, ちやってる。そうなの。そうそう。あのゲームの解像度がまだ最近上がってきたからまだいいけど。昔は解像度低かった時はもうなんだかわ か,、ね、<笑> か, からない。昔はなんだかわからない。そうかそうか。そうまだセキギャラリーモードとかでアップで見れるもんね。う い, ういくらでも見れる、うん。そうかそうか。そういうちょっともうちょっとこっちから。 いちょっとそれ考えます。考えてよかっまあテクスチャーデータとか上げたこともあるんだけどね、一回ね。なんかタトゥーデータとかみんな欲しいがあるよね。海外の人は恐ろしいね、そういうのアップするじゃん。本当に入れてくるからね。<笑><笑><笑> やばいやばい<笑>海外のアップしたデータ本気で入れてきてさ次のさ ゲ, ームゲームショーとか行ってさ「花さん見てください」っつってツイッターにアップされた画像をここに入れましたみたいな「本物かよお前それす ね, ね、うん。コスプレスペシャルはもうちょっとちゃんとやりたいんですよ」「もうちょっと何人かもう、もうちょっとコロナ落ち着いたらもう何名か鉄拳に限らずね呼んで」 こういう話ができたらなと思いますので、はい、ぜひその時また来てください、はい、よろしくお願いしますはい。